は岡うすけです僕は動画クリエイターをやりながら会社経営をしたり、約1000人規模の動画コミュニティトランスサロンや、動画をより専門的に学べるトランスメディアなどを運営しております。この放送は千葉県流山市で活動している動画クリエイターしげぞうさんのご提供でお送りいたします、えー。しげぞうさんありがとうございます。今回のこのスポンサー募集ね、本当に、あのー、一人目がしげぞうさんということで、あのー、 この度ね、スポンサーになっていただきありがとうございます。えー、早速、今回のお便り読んでいこうと思います。天気によって動画の印象はガラリと変わると思いますが、大川さんは曇りの日の撮影で何か意識していることはありますかというお便りです。いつもありがとうございます。そうですね。えー、このお便りの回答をお伝えすると、曇りの日は基本的に撮りません。 です。<笑>はい。なんかね、その僕の、えー、動画スタイルは、やっぱりその体験だったりとか、まあ、皆さんが見てないような美しい場所を思い出に残したいという思いが強いので、えー、やっぱりその晴れている時が好きなんですよね、あの、自分の中で。なので自分が好きなよ、えー、好きな気候で動画を撮るってことが、僕はとてもね、大切にしているので、曇りの時って、うん、なんか、 パキッとしないし、うん、心もなんか乗らないので、あまり、うん、今回はね日本一周してて、まあ京都と曇りだったんですけれども、ほとんど撮影せずに、えー、他の仕事とか、 え、動画のインプットとかをしておりました。で、まあね、あのー、このようなお便りをしている方は多分動画制作ね、いろんな、えー、状況ですると思うんですけれども、あんまりこの曇りの日は取らないっていう僕の結論はね、多分参考にならないとは思うんですけれども、あのー、まあ、曇りっていうのは、あまり自分の中では好きな表現ではなくて、えー、晴れが好んでいますよという、えー、まあ僕の、僕なりの答えでした。 はい。えー、お便りとかね、えー、スポンサード募集とか、概要欄にリンク貼っておきますので、えー、ぜひ、あのー、チェックしていただけたら嬉しくと思います。はい。まあ、いろいろちょっと疲れすぎて噛んでしまうような状況なんですけれども、今日はですね、何について話そうかなっていうふうに考えてて、まあ、SNS についてちょっと話そうかなって思っています。 はい。SNS ね。えー、まあ、正直僕の、なんて言うんだろう、SNS っていう、えー、プラットフォームに対する捉え方は、本当に素晴らしいもの、素晴らしい、なんかプラットフォームだなっていうふうに思っています。ただ、その素晴らしすぎるがゆえに、欠点ってのもあるのかな。なんか、どんな物事にも、その二面性って絶対あると思っていて、えー、SNS っていうプラットフォームもしっかり、 えー、そういったプラットフォームじゃない部分ね。その、まあ、強、強み弱みみたいなところも、大川平介の強み弱みっていうところも、ちゃんと二面性があったりとか、まあ、物事はやっぱりその、因果関係で生まれているので、えー、当たり前の話なんですけれども、うん、そうですね。特にまあ、SNS がきっかけで僕はこういった仕事に入っているし、もうすべてなんですよ。 それがすべてというか、動画をこうやって始めたきっかけも YouTube で、えー、本当にそのかっこいい動画を見て、えー、痺れるような体験をしたと。でその動画を見たときに、俺はもう今すぐ動画制作始めるしかねえ、みたいな感じで意気込んで、もう速攻 GoPro 買って動画制作始めたんですけれども、えー、そのね、インスピレーションを与えてくれたプラットフォームってのは、まあ、SNS、いわゆる YouTube ですね。えー、YouTube が与えてくれて、で、実際に動画を発信すると。 発信するときに使ったのがインスタグラム。えー、YouTube はね、やっぱりその発信するハードルが高かったので、えー、当時すぐやらなかったんですけれども、インスタグラムで配信をしておりました。で、そこでもちろん並行して Twitter とかにも投稿していたわけなんですけれども、あのー、僕が初めてその動画っていう、あの、ジャンルでお仕事の経験をしたのが Twitter ですね。 えー、ツイッターでその、DJ の方、僕がずっと見ていたその DJ の方に DM を送って、えー、仕事に結びつくという、もう本当に YouTube から始まり、Instagram で継続し、Twitter で実るみたいな、あの、本当にソーシャルメディアでもう、成り立っているようなもんなんですよ。大川祐介っていうのは。 で、実際にそういった仕事につながって、もちろんね、ちょっとプラットフォームを超えて、あのー、直接その CM だったりとか、案件とかをやっていたんですけれども、結局やっぱ自分のルーツってのは、自分のその思い出とかを、えー、みんなに配信し、みんなに発信して、動画の魅力を知ってもらうってことなので、 えー、今書いてきて、その SNS の発信をメインでやったりとか、で、そういったプロットフォームにね、依存するってことも、やっぱりその、まあビジネスマンって言ったらあれですけれども、あの、そういった人からすると、ちょっとなんか浅いなっていうところもあるので、えー、自分たちでそのトランスサロンっていう、まあプラットフォームをまあ作ったり、トランスインクで、まあワンスパーソナルって言われる、まあ動画を、まあ学べる、 学習サービスか。そういったサービスとか、いろんなものをね、運営したりしているんですけれども。なので、今のこの話をね、えー、聞いていただければわかるように、こうやって SNS って、本当に素晴らしい環境だと思いますよ。やっぱりその、多くの人たちが繋がるきっかけを作ってくれるサービスですし、実際にそこで、やっぱりカジュアルに連絡取り合って、 リアルつながって、そして友達になるみたいな。えー、まあユーチューバーの春樹とか新とか、あのー、以前その日本に来て一緒に Vlog 撮ったりとか、あとはハワイに、あ、ニューヨークに春樹と一緒に行ったきっかけとか、YouTube で彼の動画を見て、で、Instagram のライブ配信で、あのー、やり取りしてニューヨーク行こうみたいなノリになったんですけれども、まあそういった流れだったり、まあ本当に SNS が、 共通項を持った人たちとつながる、まあ、後押しをしてくれる素晴らしいものだなと思っていて、まあ、それは、まあ、ある種との健全な側面なんですけれども、まあ、一方で、えー、やっぱり、まあ、僕もね、YouTube とか、Twitter とかでたまにその、まあ、いわゆるアンチっていう人ですかなんか、お前は海外のクリエイターのパクリだとか、 こいつの何がいいんだとかね。あと何があったっけなうん。あ、そうだ。僕ね、国籍韓国なんですけれども、まあその韓国人、えー、朝鮮人来るな、みたいな、そういう、まあ、コメントもあったりとか、そうですね。めちゃくちゃ、そういった、匿名っていうのを利用して、その方たちのストレスの吐け口になっているというか、そういった、 そういった側面も、まあ、ソーシャルメディアでは見受けられますね。で、そうですね。まあなんか、今いろいろとやっぱりソーシャルメディアでなんか、ね、問題があったり、事件があったりとか、まあそういったニュースをまあ日々見ていると、まあ、やっぱり心が痛くなりますよね。うん。なんて言うんだろうな。まあ僕も実際にね、まあ、有名人ではないですけれども、まあインフルエンサーと呼べるぐらいの発信力はあると。 で、多くの人の目に届くので、そういった、ね、誹謗中傷と言いますか、アンチ、アンチコメントと言いますか、連絡はよくあるんですけれども、僕がやっぱり何よりも、そういったコメントで屈しないメンタルを持っているのか、っていうとね、多分、メンタルの強さ、弱さって、人それぞれ違うものではないと思ってるんですよ、僕は。ほとんどの人たちは、そのメンタルのゲージって同じ。 ただ、そのメンタルを、その、なんていうの、削ったりとか、回復したりとか、その強弱は、その人の、周りの人の巻き込み方で変わるのかなっていうふうに思っています。えー、それで言うと僕とかは、もちろんそのアンチコメントいただいたときに、ちょっと悲しくはなります。ああ、そうか、みたいな。そうか、まあ、批判じゃないですよ。あの、誹謗中傷ね。 批判っていうのは、あのー、その人のためのことを、その人のためを思って伝えることなので、僕にとってはメリットでしかないんですよ。ただ、誹謗中傷っていうのは一方的に意味もない、その、暴言を浴びせられる。っていうのが誹謗中傷だと思っていて、ええー、まあ、そういった言動を、まあ、見てしまうと。それちょっと、うん、マジか。こういうコメントがあるのか。っていうところを見ると。 けど僕がなんで全然傷つかずに、本当に1ミリも傷ついてないんですよ。なんでかっていうと、やっぱり仲間と一緒に動いているからなんですよね。どんなことがあっても気軽に相談できるだけで、そのメンタルのゲージって回復するんですよね。うん。まあ、大川って結構群れないし、割と一匹狼的な存在というか、自分でもね、そういった なんて言うんだろうな。一匹狼だっていうふうに思ってます。性格上はやっぱそういった感じだなって。あんまりその友達とコミュニケーションとの別に必要じゃなきゃやりたくないしっていう感じの人なんで、一人でいるのが好きなんですけれども、やっぱりその自分の弱みを理解しているし、一人じゃ絶対生きていけないなっていう、その本能的な部分もあるので、絶対に仲間と活動しようと思って会社を作ったわけなんですけれども。まあそういうなんかやっぱ仲間がいることによって改善される、うーん、 人間的な側面って大いにあるなと思っていて、特にこういった SNS がま民主化されて、より多くの人たちが気軽に発信できる時代になった今だからこそ、まあ、改めてそういったつながりというか、気軽に相談できる友達というか、そういう場所ってすごく大事だなっていうふうに、まあ、今日は思っております。えー、そうですね。 まあただこの SNS が民主化されて、全員が使えるからこそ、全員が使えるようになったんだけれども、やっぱりその道徳的な、まあ教育が追いついていないというか、使い方ってのがすごく大事になるのかなっていうふうに思っています。うん、そうですね。だから、でもなんかその、 まあ話すこといろいろありすぎるんですけれども、まずやっぱりそういった大変な状況になったら誰かに相談するっていう、まあそういうリアルのね、ソーシャルでのつながりじゃなくてリアルでのつながりっていうのは絶対設けるべきだし、えー、あとはその SNS のその設定で、まあそういった人たちの声を聞かないっていう選択肢も取れると思ってるんですね。簡単に。ワンボタンで。<笑>気になるかもしれないんですけれども。まあね、そういった 使い方っていうのを、まあ、何かその、僕なりに発信できたらなっていうふうに思って、まあ、今回はポッドキャストをね、撮らせていただきました。うん。ちょっと、この問題に関しては、僕もしっかりやっぱ考えたいなと思っているし、こうやって世の中で誰かが困っていたりとか、まだまだ世の中を良くするために活動していかなければいけないことってのは、まあ、多くあると思っているので、えー、僕たちトランスインク、 は、やっぱり会社、法人を作って、まあ運営している以上、そういった世の中がより良くなるような仕組みと言いますか。まあそういったものをゼロから作り上げていきたいと思っていますので。まあ SNS に関してはちょっとなんとかしたいですね。はい。まあ今日はそんな SNS についての、あのー、 特に明確に伝えたいことが伝わっているかどうかわからないですけれども、僕の意見をね、お伝えさせていただきました。今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、それでは、また明日。